全くもってどしがたきはかの盲信の徒である。我らはやむことを得ず時として何らかの奇跡をもって我らの使命の実有性を証明すべく試みるがこれも彼らに対してほとんど効果がない。彼らは言う「奇跡の時代はすでに過ぎた。奇跡はただ古代の聖者のみに許されたものである。 現代現れつつある奇跡は、実は神の仕業を模倣しつつある悪魔の奇変に過ぎない。真理をもって信仰の上に置き、神のおこの絶対性を否定する者は、まさしく悪魔の処意に相違ないと。我らはかかる論法に接するときに、心から無然足らざるを得ない。それらの論者は、 多くは皆愛と熱とに留める立派な人たちである。悲しいかな彼らには世界の闇を照らすべき進歩的傾向がない。我らは心からそれらの人たちを使って通信を送りたいのであるが我らはその前に彼らの向上前進を不可能ならしむる盲信と独断の残差を 一掃し去ららねばならぬ宗教にして真にその名に背かぬがためには必然的に二方面を具備せねばならぬ。他なし一つは神に向かい他は人に向かうのである。我らが出発点においてまず訴えんとする最高の法因は人類に備わるところの理性である。 我らは理性を要求する。なんとなれば古代の聖者もただ理性によりて、それが果たして神の啓示であるか否かを決定したのであった。我らもまた理性に訴える。ヘブリューの預言者を指導した者のみが断じて神の唯一の使徒ではない。我らもまた同一の使命を帯びて現代に臨んでいる。 要するに我らと彼らとは全然同一である。ただ我らの使命が一層進歩しているまでである。我らの神と彼らの神とはそこに寸胞の相違もない。ただその神聖が一層よく発揮されているだけである。とにかく理性が最後の審判者である。理性を排斥する者は 結局自己の暗愚を告白すると同一である。盲目的信仰は断じて理性的革新の代理たることはできない。信ずべき根底のある信仰と信ずべき根底のなき信仰とは決して同一過剰のものではない。我らはどこまでも理性に向かって訴えるものである。我らがいかなる理由で悪魔的であるか。 我らの主張がいかなる点において魔的傾向を帯びているかこれを合理的に証明することができなければそれらの人たちの言説はただ一辺の胸ごとに過ぎないと言わねばならぬそうした人たちが教会の指導者であっては人生もまた災いなるかなである「氷釈今日こそ 英国人士の霊界通信に対する理解がようやく深まりつつあれど今から数十年前の昔における迫害ことに寄生宗教団からの迫害ときてはまさに狂人の沙汰であったモーゼスを刺激して通信しつつある霊たちが探索するのも最もな次第である最初はモーゼス自身すらも 決して進学的ドグマから調達しきれず、何回となく霊たちに向かって構想を試みたくらいであった。霊たちの余迷ごとは全く同情に値する。翻って日本の現状を見ると、今なお暗雲低迷。一方に故郷天の抗議でもすることが信仰上の 最大急務と思い込んでいるものがあるかと見れば他方には理性の判断に耐えないどころか普通の常識にもまくるような愚劣低級な芸妓を持って神がかりの産物なりと訴え大なり小なり始末に負えぬ特殊部落を作って神聖なる国土を汚している連中が甚ははだ多い。モーゼスの 背後の例をして評価させたら、果たして何と言うであろうか。